キンプリ平野仕様、セクゾ中島健人とのおまぬけすぎる因縁とは ?QNG& ピンス、どころかジャニーズ切手の天然キャラで知られる平野仕様。これまで数々の陳発言や爆笑エピソードを披露してファンの笑いを誘ってきたが、それらのインパクトは強烈で今や伝説となりつつある。そこで、かつて反響を読んだ平野の話題から記事を作成。 天然ボケの連続に爆笑が止まらないかも、答えは2ページ目。問い、12018年10月21日放送の行列のできる法律相談所日本テレビ系で平野はジャニーズ事務所に入って間もない頃のエピソードを披露。何でも、ある先輩グループのコンサートへ急遽出演することになり、スタッフから W.I.S.U. っていう曲の時にステージへ出て、 と指示されたが、先輩たちの曲をまだ詳しく知らなかったため、W.I.S.U. が流れ始めても、それに気づかず、出番に間に合わなかったという。平野が迷惑をかけてしまった先輩グループとはとい、28年4月12日放送の桜井有吉座夜会、TBSK で、平野はマックを務める嵐の桜井翔や有吉博之とトークを展開。 番組スタッフとの事前打ち合わせの VTR で今一番会いたい人はと聞かれた平野は〇〇〇〇と信仰を深めたいですと答えていたが〇〇〇〇に入る4文字は何とい、322年8月29日放送のカエレマンデーミッケ、対テレビ朝日系。 で、平野はマックのサンドウィッチマンやお笑いコンビのアンタッチャブルと共に飛行路線バスに乗って飲食店を見つける度に挑戦。バスに乗車中、降車ボタンを押すように促された平野は、はい、と返事をしつつ別のものを押していたがそれは何四角な鹿島県とは優しい。四角、問イの答えは、生在ゾーン。 ステージ上にいた製座ゾーンへの中島健とから紹介します。平野紫輝くんです。と名前を呼ばれたが、平野がいたのはステージから離れた場所だったため、先輩に迷惑をかける事態となってしまったようだ。だが、当時の出来事について VTR で登場した中島は覚えていなかったと説明。別に謝らなくていい。 よと優しく語り、かけ平野を安堵させていた。四角、問いに、の答えは、マサイ族。マサイ族に会いたい理由について、平野は、自分は、視力があまり良くなくて、一緒に暮らして、視力回復するまで帰って来られませんっていうのをやりたい、と、真顔で説明していたが、桜井は、回復するかなあからと、すかさず突っ込みスタジオの笑いを誘っていた。 近く、問いさん、の答えは、アンタッチャブル山崎博成の背中。後車ボタンを押すよう明確に指示されなかったことから、目の前にいた山崎の背中を押してしまったようだ。山崎から、うん、俺じゃない、と突っ込まれると、そで意味を取り違えていた平野は、あーピンポンスか。と自身の天然ぶりに思わず苦笑いしていた。ボケっぷりが日を追うごとにパワーアップしている平野。 キンプリだった後は様々な困難が待ち受けているかもしれないが、持ち前の天然キャラでぜひ乗り切ってほしいものだ。四角イケメンで面白いイコール最高。ここまでかっこいいのに天然だから、平野の仕様は最高なのだ。